平成30年6月28日、阿蘇ジオパーク推進協議会の通常総会が阿蘇市内の巻の阿蘇市農村環境改善センターで開催されました。今年度1回目となる総会には阿蘇郡市の市長をはじめとする関係機関の代表らおよそ60名が参加しました。開会に先立ち、 阿蘇ジオパーク推進協議会 会, 会長の佐藤義之阿蘇市長が今年は4年目の再審査を受けることになっていますこれからも皆さんと一緒にジオパークの活動に努めていきたいと思いますと挨拶しました議事では事務局の池辺慎一郎事務局長がこれまでの活動内容の報告や 熊本地震からの復旧・復興を含めた今後の展望についての発表がありました。なお、阿蘇・ユネスコ世界ジオパーク再認定審査は、今年8月6日から9日までの4日間、2名の審査員を迎えて行われる予定です。